やめてくださいささ一回質 問, 質, 問質問やめてください、田中議員、はいえー、会議を妨害した傍聴人、退場してください傍聴人じゃないですよあのね、ちょっと最初にさ、この議員の人たちのキャが、なんてダメって言ったんじゃない、か、はいうん、傍聴人に最初にに言ったのは傍聴人申し上げております最初に言ったのは、傍聴人に申し上げております。 はい、退場してくださいえはは？ 退場してください会議が再開できません今ねこの方がね共産党の話でるこの人たちがやじばっかり上げてるでしょねうるさいのあれたちは聞こえないんだよこっちはまともにきついてんだよこれから金村さんもあんたずっと寝とるだろ 田中さんも昨日あんな伊藤さんもあんなことあったのにさ伊藤さん何寝てんだよ岡田さんもさ知ってる回うてんですしょ妨害することをやめてください黒刻退場してください伊藤さ ん, 藤さんあなた今日三回うか た, たにしてるよねぇ何考えてんのふざけんなじゃないですよあなたたちとにかくこれでも私は黙るけど夜情をやめてください聞こえないから もういられません。何すかデロ誰ですか今、デロって言ったの誰ですかデロって言ったの誰ですかあ、あなたね、丸山さんね、デロ。あなたさ、丸山さん、木村さんがさ、横で寝てんのにさ、注意ぐらいしなさいよ。偉そうに腕組みすんなよ。丸山さん。デロじゃないお前がデロ、そしたら。隣でお前寝てる木村さんほったらかしにすんなよ。こっちはお前なのらの席金っとんだぞ。何時休憩いたします。